シャンパンパ飲まなかったたじゃんつい、いや、飲もうとしてたのよ、うん、マラスにあれが入ってたから<笑><笑>入ってたのが悪い<笑>みたいになっちゃう あ, あれと水飲んだら水酒くれ酒くれ水飲んで<笑>辛いでしょ大丈夫、うん、オッケー。来て<笑>何来て量のさ、うん、咳がうるさい、ねうん、うん<笑> いや本当になんか道行く人が向かい側にあの向かい側にさ歩いてるおばあちゃんだってさえ寮の席でびっくりするぐらいうるさいのあ確かにどうにかしといてどうしたらいいかなそんな悩みどうしたらいいかなあっ投できんもんなそれは投票うんまあまあ直接的にまあ誰かにかかってるわけでもないから別に言いいっちゃいいんだけど難しい あれはもう生理現象だからね、うん。むしろもしかしたら咳してる自分がかっこいいと思ってるかもしれない。そういうとこあるよ、あの人。そうね。威厳保つ つたんうあるあるある。好きであるある。あるある。そうそう。うわ、どうにか言ってよ。いや、<笑>もう、あなたが言ってよ。俺、もう、でも、俺、うん、俺はもう、あれに慣れてるから、あれが普通なのよ。いやいや。もうなんか、あれで回ってるから、俺の世界は。いや、でも、おじいちゃんおばあちゃんびっくりしてたよ。<笑>ああ、まあまあまあ。俺は普通だから、<笑>ね、も文句は言えない。まあ、しょうちゃんが困ってるなら、なんかもう、まあまあ言うけど。うん。ひっくり返ってた、おばあちゃん。ひっくり返ってた。そうそうそう。おほ、みたいな目合っちゃった。<笑>きます。 まあまあ、外でな、気をつけてっていうしかないけん。なんかもっとないのもっともっとがいい。リョくんに対してのさ、重い。もっとか、ちょっともっと。基本さ、なんかラブラブだからちょっと悔しいんだよね、俺。なんかさ、俺結構不満言うタイプじゃん。レイヤーに対してなんか、それに対して、 翔ちゃん乗ってくれてると思ってたら、翔、はい、ちゃん乗ってくれないタイプじゃん。そんなことないけどね。そんなことあるよ。翔ちゃん結構さ、りょうくんさ、べたボめするじゃん、いつも一人。え、だって、攻める場所ないもん。それがもう俺はもう、すっごく嫌。終了。なんかあるじゃん。あるある。ちょっと、思い出してみて。えっと、うん。お風呂入んないの、ね、よ。<笑> それは汚い。りょうくんの気持ちもわかるん、ね、だ。酒飲むじゃん、話は、うん。飲むと、やっぱこう、こ っ, っそり寝ちゃうのよね。そのまま。バレないように。お風呂入ったら手で寝ちゃうもん。お風呂入ってほしいな。<笑>まあさ、まあそれが好きなんでしょ。<笑>いや、<笑>お風呂入ってくれた人の方が好きだよ<笑><笑>そっか。うん。せいって俺が言った方がいいかな。<笑>えー、大丈夫。言えないよ。友達だから言えないよ。<笑>りょうくん、今日臭いねって。<笑> なんか、翔ちゃんが優しすぎるからなんか、りょうくんが甘えてるとこあるからそこはどうにかした方がいいと思うよ分かったうんなるほどなそうちょっともうちょっと厳しくさはいはいはい、うん、あの人甘えてるからなるほどねほんでファンがりょうくんかっこいいって言ってるからあー天狗になってるからここ、うん、なるほどなそうだな、うん、あなねビシッとそういうとこあるっていうのは、うん、なるほどねおいしいねおでいたべ ありがとうー。おイエーいー。に鍋？セリ鍋すー。すごいね。すごいじゃん。どうおいい？おいしいよ。おいしい。はーい。本当。たくさん食べてる。ありがとう。おいしいね。えー、おいしいわ。普通に美味しい。うん。でも臭いらしいよ。どういうこと？しょうちゃん。 ね何 何, 何で急にそんなこと言うの、うん、ね待って夜臭いのうんりょうがお風呂入らんけん臭いって<笑>入ってるしいや俺は何も思ってないよ一日に1回は入るよちゃんと夜入らないのはあるよ、うん、だって朝入ったもん俺は思ってないよ臭くないしね別、はい、にそういうわけじゃないよもちろん俺だけかな<笑>俺だけかなすーちゃん風邪の噂を聞いたんだよ マジでそうそうそう。え、でも、たまに入が、入らん時もあるわ。うん、でもああ、まあまあまあ、なんか、風の噂よ。風の噂。風の噂で。マジか、うん。ビュンビュン吹いてるな。火の日入るからいいかなとか思っちゃうじゃん。やげな。でも、その間に何時間かさ、<笑>働いてきてるじゃん。まあね。うあ、ん。うん。でもさ、なんか、次にさ、人に会わなかったら別にいいかなとか思っちゃうじゃん。あー、そうな。 そう確かにね。それこそさ、つーちゃんと、うん、まあ今日もそうだけど、会うってなったら朝からちゃんと入れば。うんうん、まあまあまあな。なんか言ったんでしょ。ひょ尿尿。なんかうんうん、嘘だよ、ね。なんかでも自分で分かんないといいもんね。そうそうそ う, そう。まあしょうちゃんがまだ若いからさ。<笑>うん、<笑><笑>そんな思ってたらちゃんと言え。<笑> その方がね、まだ<笑>気持ち的にやるよ。確かに言。言われた方が気をつけようとかそうそうそうそうそう。大人って気づかないじゃん。うん。だから翔太も言ってよ、直接。<笑>確かにな。俺にそ、ね、そうごめん。ごめんごめんじゃあ。そうかもしれん。言うれなんか言ってたん、うん、そう、癖って言ってた。なんでそんなこと言う、うん。いや、でも一日一回はちゃんと入るよ。う ー, ーん。 そういうことで言うとさ、もう、もう、入らない人みたいな感じになるじゃん。俺が翔ちゃんの意見を聞いて聞いてるから、ちゃんとしてって思ってるけど。うん。一日一回も朝か夜かどっちかは入る。うん、まあ夜めんどくせ、な、ほら、なんでその、ふんっていう。ふ<笑>んは強いよね。うん。うん。そしたらもう、入らないんだみたいな感じになっちゃうからさ。じゃあさ、もう一緒に入ったらあそれを求めてるよ。みんなも。<笑><おー><笑> 普通に入ったらいいじゃん。<笑>もう臭いと思われてんだよ。りょくん。な、どういうこと結論どういうことよ結論臭いだよ。うん、待って、ちょ、言ってよっって。俺は臭くないと思ってんだよ。ああ、ええー。俺も臭くないと思ってるよ。 いやいや、相談してるじゃん、俺。いやの、この人が臭いって思ってただけ。いやいや、<笑>違うじゃん。<笑><笑>いやい急に臭い。翔ちゃんが<笑>臭い<笑>いやいやいや、もう仲 間, 仲間いや<笑>俺は入らないって言ってたの。いやいょ翔<笑>ちゃんは臭いって言ってたの。言ってない。<笑>俺は入らない人って言ってた臭い、臭いって言ってたの。あ, あの、じゃあ気をつけるわ。じゃあ一緒に入ろう一緒に入るのうん。今日も一緒に入るよ。<笑> あ, あじゃあまあまあまあ、それで臭いとこ直してあげてよ。 え<笑>えじゃえもやつぐちゃんも一緒に入れるじゃんそうだねあ俺もな一緒に3人で入ろうじゃあお風呂いやよそれは<笑><笑>なんでだよそれはそれ は, それはずいよ丸子収まんじゃん<笑>いやいや<笑>丸子収まんやろは<笑>ずいわもうそれで閉めるから一緒に入ろう3人でいやいやそれでなそこでお風呂のシーンで終わるのはずいわじゃあ3 <笑>人でお風呂入ろう入らんよ 入るの<笑>なんで入らないけ三人でお風呂入ろう入らないの<笑>なんで w w うんって言ってよあなたは否定する立場やろな<笑>何が入ろうや<笑><何><笑><何><笑><何><笑>一緒に入ろうや一緒に三人で入ろう w いやよ<笑>一緒に入ってください<笑>なんでよ一緒に入ってくださいちょいちょいそういうことじゃない一緒に入ってください<笑><笑><笑>二人が謝ったら俺入るよじゃないよ<笑> 二人で入る、二人で入る、二人で入ったら一番丸っぽ止まる、うんだよ。そう な, そうな